今日は、えー、うち内くるモーニングカフェ」にお越しくださいまして「ありがとううございます内、はい、くるモーニングカフェ」は朝ゆったりとあのみんなで会話を、ね、しっかりしながら新しい自分を発見していくこ の, あのフォトカードを引きながら自分との出会いをあの楽しみながら。 そ, うですね、そのじ新しい自分を発見していくっていうそのカフェになってますはいなので今日もみんなねそれぞれが、えー、自分自身の課題があると思うんですけれどもそれとつながる一枚を引いていただいて自分の思うことを、えー、感じることを。 丸抜なしにみんな聞きますので、はい、何でもアウトプットしてください、はい、じゃあこれから始めていきたいと思います、うん、よろしくお願いします、はいはいはいうん、じゃあ今週一1枚えさ寒 そこれで思うこと、うん、考えさああ今あのー、ちょっとブログの記事を書いててそれは何かっつったら「やまゆり園なんです、ね」っていうのがやまゆり園って分かか今ねちょうど裁判が昨日一昨日から始まったんですけど障害者施設あを焼ける殺傷事件。あ ね、そうあれをう、まあ、書いててで、えーまあ、結局あの犯人になっちゃった人は「有意思想」って言うらしいんだけど役に立つ人立たない人とか人の役に立つ人立たない人とか生きてる意味がある人ない人っていうふうにこう分断してしまう。うん その考え方が、まあ、強くなりすぎてしまってでかつ自分は役に立つ存在でありたいっていうところを強く望んだがゆえに、まあ、自分がこうヒーローみたいな感覚になってしまって社会にとって意味のない人たちは安楽死 し, してあげるべきだみたいなそういうところから、まあ、事件を起こしてしまう。 まあ、NHK であの東大住教員の人がそういった解説をしてたの で, すがでそれを聞いて、まあ、これはちょっとなんかコメントしなきゃなと思って書いてるんですけどその時に、まあ、思ったのが、まあ、有意思思想「生きるできない」とか「分かる分からない」とかっていうのもそうなんですけど、まあ、誰も結局無意識に持っていて。でそれは個人だったら 別にそんなに大きくなることはないんだけどいろんな人たちとつるんでしまうとそれは助長されて現実的に分断を作ってしまう場合いつの間にかなってしまうので、まあ、誰もが持っているその無意識にあるものをどうやってこう取り組んだらいいのかって。 こういうのがまあ、障害者を持っている人たちとかは、ずっとそこと戦ってきてたんだよね、うん。で、ついこの間、あの法律ができて、その障害者を守りましょうとか、差別をしないようにしましょうっていう法律が、やっとできたって言ってたらしいんだよね、うん。まあ、そういうのを見ながら、なんか、それはね、あの、まあ、生きる意味のある人、ない人、 役に立つ人を不要な人っていうその考え方がコ、まあ、モデウスの偉業社会っていうのにはつ、ま、な、あ、がるなと思ってて結局無意識でそういうふうに自分の存在自分自身の存在に対してもキャッチをしてしまっているうん自分が存在するために役に立たない人間にならないようにしよう価値のある人間にしようそのためには自分より 役に立たない人を見つけなきゃいけまあそんなふうな無意識を持っている限りはそういう人たちがもうみんなごっそり無う社会になっていくなってってねじゃあそれに対してああいやもうそういう未来がもうにもう思われからずっと始まっていたんだなんてんっていうことにもまあ気づいてなんかそこに対して いやそれはもう俺は人間とは何なのかっていった時に人間のクリエイティブ考え感情とかイメージとか、うん、その人の創造物だって思ってるだ、うん、その創造物考え感情イメージがの中心に何があるのかっていったらその人の心とか意志とかっていうふ、ね、うに見てるのね人間とは何なのかっていったらその想像する主体だって思ってるのを、うん、定してるんだけど そこから見た時になんか自分を小さくさせてしまうのは自分の考え感情自分の考え感情で自分の心を小さくさせてしまうそれは実は個人の問題ではなくて人間共通の問題なんだっ て,、うん、っていうところの、まあ、問題意識とかをなんかもうちょっとちゃんとこう伝えるべきニュースだなって。 思ってて今書いてるんですけどそれをまあ寛大さっていうところとつなげて表現すると個人の問題っていうふうにしてしまうと例えば障害者とかっていうの障害を持ってる人の問題とか障害者を抱えてる家族の問題とかそれを生んだ親の問題とかっていう個人の問題になってしまうと。 寛大さっっててていいうのはどどんどん失われていく だ, うだなって孤独にもなってしまうしそ的時に個人の問題じゃなくてそういう誰もが共通して悩んでいることっていうのは人間共通の問題なんだって、うん、そのまあ威信家ってね言われてるけどそういうところをど ん, どんどんどんどん発信していくことで。 あとは自分の命と、まあ、例えば障害者の人たちの命と何も変わらないんだっていう知るきっかけになったりとかあとはまあそういう問題に対する見方がちょっと変わっていったりとかなんかそういう一人一人の中の寛大さ社会の中の寛大さっていうのを、まあ、もしかしたら生むんじゃないかなって。 まあ、ちょっと感じてはいますね、はい、そうだからまああの事件を通してやっぱ個人の問題として片づけるんじゃなくて人間共通の問題としてしっかり語り合っていけるような社会になっていくとがああいう障害者の事件とかをもう起こさない。 うもああ は,、ねはいうん、はーい。うん 今の人間に何がプラスされたらいいと思います、ね、なんか、ね、考える力だと思うんですね<笑>考える力があの、まあ、インターネットがあるので余計にかもしれないけど、うん、自分の知りたいって思うところにしかフォーカスがいかない情報がそこのインプットしか受けづらくなってきて新聞とかも読まないし。 テレビのニュースとか聞かないしそうすると広く浅く情報を受け取るっていうよりは部分的な濃い内容の情報だけを接してしまうというのがう今の時代の傾向だとっ、うん、いった時にやっぱ考える力はどんどんどんどん失われていくなと思うし自分の知らないことと出会うきっかけもどんどんどんどん失われていくなって思うの、ん、で。 しっかり考える力っていうのを身につけている、い考える力は感じる力にもなると思う。なんかそういうところが、ね、足りないかなって思いました。考える力が感じる力にもなる。うん なんでこの人はこういう考えを持つんだろうっていうことをこうう興味関心のいくつあ、うんうん そ, うん、そういうようなことを感じているからその考えにならないかなってやっぱ感情と考えをつながっているものと関心さえ抜けば、まあ、そこにある感情とか心と 出, 出会うことが突然起きるだろうと思ってうん 今までの考える力と野有のいてこれからの考える力今まだでってたくさんいろんな人考えできているわけなんですけ、うん、今までの考える力と野有のいてこれからの考える力ってどう違うのか、うん、今までの考える力はあの部分だけを切り取ってその部分切り取った部分の中で。 いろいろ整理したり統合したり調整したりする、うん、そういう考える力だったんじゃないかなとでもこれからの考える力は切り取った部分とその外との関係性、うん、関係性を見ていく自分が切り取った部分とそうじゃないところの関係性を見ていくそういう考える力が必要だな 外いいうううののはどうな意味例えば個人の問題って言った時に個人の問題を大前提としていろいろ考えてしまうとそれがこう結局個人の問題の枠の中でなんとか解決しようってしてしまうけどその外になったら。 社会の問題だったり、人間共通の問題だったり人間共通の問題と個人の問題っていうのをその関係性を見ながら解決策を考えていくあとは私の問題って言えるはずだけどだからもう私の問題だっていうふうに思ってしまうと自分の中で何とかしようって思ってしまうけど私がその悩みを持っているってことは他にもいろんな同じような悩みを持っている人が必ずいるはずだって。 自分の外の人たちの悩みとの関係性を見れるようなそんな力を持つことができると全然考 え, 考える何考えがそもそも変わってくる考えがそもそもうん。解決する時にじゃあっていうその次の考えが変わってくる<笑> うん、自分の問題だっていうのを大前提として、その中で何とかしようっていう、解決しよ う, う、じゃあまず何をっていうのと、自分と同じような悩みを持っている人が必ずいるはずだっていう、そことの関係で見たときに、どうを解決しよ う, う、じゃあまず何をっていう、最初の考えがそもそも、うん、違う。違 なるほどね。関係を見れる力を。結構難しいですよね。それ多分自分無意識でやってることっ。うん無意識で多分問題ってなったときに私が何とかしなきゃって思っちゃうことがあるからなかなか。 広がらないし、そういうのが何て言の、なていうだろ共有されることが。基本的に少ないなと思う。んですよね。うん、だから、なんか社会的にそれを解決するっていうところに行かないってなると思うんですけど。そういうのは、なんか。なんか考えてることはあるんですか。あまあ。個人的には。 そういう情報とかスキルとかを提供する場をどんどんが発信していきたいなとは思ってますね。あと、まあ、結局今の主流となっているデザイン思考とか、うん、ああいうものも最初は誰も知らなかったわけだし、それが一般化してきたのは。まあ大きな企業がそれを扱い始めたからっていうのもあると思います。うん、そういうのも、いって最初は。 みんな誰も知らなかったの、うん、発信し続けてなんかタイミングが合えばそれが一般大衆化されることになるんじゃないかなと思いますね、うんまあ、何よりも時代がより ク, クリエイティブなものを今までの古いものを徴収するんじゃなくて。 いるクリエイティブなものを求めている時代にどんどんどんどんなりつつあるし考えるなんかその多様性とかもあ例えば発信とかも一部の人たちが発信するんじゃなくて多様な考えを持った人が個人がどんどんどんどん発信し続けていく時代にこれからそれもどんどん加速していくだろうなということでその切り取った部分の中だけでなんとかっていうよりも。 関係を前提として考え始めるっていうことやった方が、クリエイティビティはもう全然上がってしまうのでう、そういうのを見せ続けていったら、そういうのに関心のある人、まあ、関心のある海がやっっていると思ったら、まあ、反応してくれる人が多いんじゃないかなって、そこな問題かなって思いますね。う うん、ただ、なんか問題意識ってやっぱりニュースとかでいっぱい事件とか流れるんだけどそれを実際に自分自自身、自分事 と, として考えるっていうことがやっぱりなかなか難しいなって思うのがあると思うんですよね、それはめっちゃ課題があるなって思うのでそこもクリアする必要はあるかなと思い、うん、ますね。 すよねうん、かこういう事件が起きた時にちゃんとじゃあ自分だったら俺だったら何をこう考えなきゃいけないんだろうとか、まあ、発信するんだとしたら一体何を発信するべきなんだろうとか、うん、そういうことを、まあ、考え続けるのは大事だなって思いますね。 まずはまあ自分からね、やっていきたいいのな その部分の切り取った情報しかやっぱり今までみんな話信ないしもっと言えばその社会問題もどちらかというと外になってしまって部分になってしまっちゃうわけじゃないですかだからもっと発信者になっていっ た, たらいいよねって話はすごく理解はできるんですけどそうならないそうさせないのは何でだと思うね、そうなったらいいっていうのは皆さんねすごく思ってるんだし。 その願っている世界ではあると思うんですけど、願っているだけで何<笑>それは現しなぜ<笑>それが実現しないのかは、それが一般か、一般常識か、まだしてないから、<笑>それは考えることができる人は考えているけど、そうじゃない人は、そういう考える機会すら持てない状況があるからだと そ う, いうのコモディティーカーコモディティか一般化っていうふうに言われてまのねコモディまあ、オリエモンがね、それをよく言っててそれを知って、まあ確かに言ってもらうと例えばあのクックパックとか美いしい料理をう作れた作れてる人たちそのレシピがどんどんどんどん スパートで付きにすることによって美味しい料理を作れる人がもうごまといるようになったとかあと食べログとかもグルメな人しか持ってなかった情報が一般化されることによって誰もが美味しいお店に行っ て, て一般化することによってみんながその考えを持てるように、うん、選択ができるようになった行動ができるようになったそれでまあ経済がね まあ、こういう考える力とかっていうのと問題意識とか も, もうそうだなと思って特別な人しか見ることができなかった世界を一般化することによってそれが、まあ、例えばその技術っていう表現で表すんだとしたらその技術が社会の中にあふれること。 それはもう解決できる問題だっていう常識化されることになれば、うん、それについて悩むことがなくて解決されるんだからそういうのが広がっていけばいいと思、うんうん 確かに料理のレシピではもう悩まない<笑>パッドでねいやこれ美味しかったなるほどね<笑>誰が作っても美味しいよえー、じゃあコモディティ化に必要な条件とかって何かあ考えたりするんですかいやそれはもう地道にあの走り続けていくことによって<笑>例えばオピニオンみたいな人たちが来てして それをね。その人たちが拡散したりとか、施、う、設、ん、のきっかけになるなと思いまし、あ、少なくとも。やり続けること。まあ、最低条件は必要でしょう。広げていくことはなんか考えてますね。まあ、具体的にこういう考え方をしっかり提供していくこと。うん、また。 ね、その畑 だ, だとその畑のクローズになってしまうのでそまあ数も必要だけどそこの中にある情報をできるだけ興味を関心を持つような形で写真ができていればなおいいかなと思いますけど、ね、だから今回のこれ。 六万も<笑>そんな対決。<笑><笑>自分が喋る。養<笑>鳥。養鳥。面白い。なるほど。へえ。じゃあ自分にとっての寛大さってどんなものなんですか。自分にとっての寛大さまあ一緒ですね。自分が切り取っている部分外と出会うことを。 やっぱこうなかまあ増やせばいいっていう問題ではないと思うんだけどそれをキャッチしようってするそういう情報収集だったり、うん、自分がそこに出向いたりすることを続けていくことかなと思いまそれが寛大さんなんですね、うん 逆に、その、寛大さを邪魔するものは、やっぱ自分の切り取った部分だけを。見てしまう。ああ、なるほど。狭い範囲にとどまることですね。うん、ね、<笑>じゃあ、目下の課題ってことですか、これが。目下の課題。そうですね。ある意味。 自分がもっとこういろんなところに出向いていきたいなっ て, っていうのは思ってますねそうですよねそう重要だよね役人格のそういう犯罪者というか、うん、それができた時にどのような効果というか それできることはすごい素晴らしいことだなって思うんですけどそれによるメリットというか得られる効果とかなんかあるのかなって自分自身とかそうです、まあ、自分は問題だと思っていることを共有できるいろんな人たち共有みたいでので例えばこういう場とかにそういう人たちが参加しててこういう自分が提供するこういうことを経験してもらいたいこんなのがあるよっていうその場に。 そういう人たちが出会うきっかけを自分が動くことによって作れると、ね、いうのは一番のミリッション。え最終的になんかこういろんな問題をみんなで解決して問題を解決できるんだあの海を作りたいっていうことですか最終的に？そう一人一人がそういう解決できるスキルをしっかり持つことと。 この社会の中にその技術があふれる状態を作りたい、それがゴールです目指してい今までは自分の部分の大きな国と社いの中でしかみんな見てなかったけど、そういう人との関係性で、その思考が始まれる人たちがいれば増えるほど、その社会問題に対しても解決できる可能性が増えるという。 そう批いいいい感化されて、いい感ててうん、関心な高い人たちがどんどんそこに対しても知識や関心があふれてきて、世論が動くというか、そういう動き、うん、民主主義的な動きがより広がっていく、正しい民主主義が広がっていくような。うん ちょっと有名になりつつありオリンピック前は東京の街はもうゴ ミ, ゴミがいっぱい散乱してたもうポイポイみんなゴミを捨て吸ていそっなんだけどオリンピックが始まるっていうのでその都政とかが力を入れてそういう人員まで雇いながらゴミはゴミ箱に捨てましょうっていう運動を街を挙げて大々的にやって。うん 学校から会社からいろんなところ で, で今の東京はき、えー、東がきれいだった日本がきれいだった習慣が作られた、えー、ら習慣は変えられるいなから作っていける。環境からうん 素晴らしいですねそれから動物のネタ人間っ海<笑><笑> の, の環境によって影響を受けるっていう一般化されると、うん、それ自然とできるようになると思です当たり前だか当たり前かは、うん、た, <笑>たかももう昔からそれをやってたぐらいの勢いで当たり前になってしまった一回やり始めると日本人ってそうなっていくんねああそうかそうか<笑> なんか、すごく良くないですか、それって。<笑>すごく良くないですか。本<笑>当ですね。<笑>すごい。参加されることで、経済も、ね、動くんですね。やばくない<笑><笑>経済動くんですか、これで。経済も動く、政治も動くんです。ああ、でも政治動く、政治動くイメージがすごくわったけど、経済が動くってどういう。例えば、雇用されたりとか。 注目されてなかった人に焦点が当たって、あ、なるほどね。そう、そ う, そういう職業が増えた。ああ、なるほどね。注目されてない例えばどんなイメージ？例え ば,、うん、例えばさっきのオリパシックとかだと、<笑>うん、清掃員とかは、うん、本当に下に見られてたような存在だったけど、清掃員っていう人たちが行政から政治から教育からいろんなところにまって入っていくことで。はい 生存員がすごいとか生存員に対する見方が変わっていないとかってっかそういうことになるうん、れこれしこういう雇用も生まれるし法整備も進んだり、うんうん、ああそっかそっか食べログとかも、ねうん、ああいうのがサイトが一つとんって生まれることによって似たようなサイトが生まれて広 告, 広告費みたいなもの、ね、が生まれてる経済が生ま お客さんがお店に来ればそのお店にもそうしああ、競争は、ねね、激しくなるので。それによって経済もん生まれるんだ。人間の金がどんどん動いて、循環が生まれるって感じですよね。逆に言う今まで部分の生活だけで循環を回したものがどんどんその関係性で見えていくことによって、そことの循環が、うん、そうします、ね。 まあ、もちろん、循環したくない人たち、きと。いるよね。例外にまあ、それは、時代の流れということで、守りた い, という人 だ, から<笑>だと思います。そうですね。もりたいですよね<笑>そうそう<笑>、まあ。まあ、しょうしょがな情報を独占したいとか、はないけど。<笑>ね。あるよね。あるよね。はい。はい。 だだいぶ、一人れゃゃんっててば出くるし1分先やる じゃあ私が行きましょう、うん、このあ何でもできる一瞬かそうですね今何やり 今やっているのはお友達作りを、うん、<笑>してるんだ<笑>しへえー、すごい<笑>したいなって思ってるまだこれからも何、うん、かやっぱり何かをするにしてもなんか友達とか人の関係性って大事だなっていうのは すすごく思うんですねだから広島からね東京に来て、まあ、知ってる既存の友達もたくさんいるけど何人かいるけどそうじゃなくて新しい友達とか新しい関係性とかをなんか作っていきたいなっていうのがありますねただまあなんかそこに対してその時間をどう作るのかとかそういったところになんかちょっとんかモヤモヤんか。もやもやなんか 後回しにしている、うん、そういうことってね、なんか、自由性能が低いから、低いというか高いんだけど、心、なんか、やるべきことがちょっといろいろあってみたいになっちゃうと、後回しにされてがちなことだから、ちゃんと、今週1週間は、そこにちゃんとフォーカス当てて、あのー、なんかいろんなイメージが。 面倒くさいとか<笑>、移動どうすんだとかさ、知らない土地に行くのにとかさ<笑>、新しいことチャレンジの時、いろんな心のハードルの重きさが<笑>遠いし<人>とか<笑>、<笑>出てくるよね。出逢ったら。 何から話そうとかいろいろわかんないんだけどなんかそういったいろんな考えが出てくるものをしっかりこう統制しながらいろ、うん、んな自分の中のごちゃごちゃを統制しながらすっきりした状態でなんか義務感でいくのもなんか嫌じゃないですか、うん、そ の, の味が行ってきたらいいなと思うけどそこそ義務感で<笑><笑>重たい鎖をガラガラつけながら<笑><笑><笑><笑><笑> そ, うそうそうそうそう。 実は何かいろんなこと考えていっぱいなのにさあッてやるだけ全然スッキリしないみたいな<笑>嫌だよね、うん、すごい義務感に本末転倒だなって思うからそういうのもなくしてなんかすごいスッキリ何でもできるってかんないけどそういうことも特化しながらやりたいなーっていうのはすごくありますねい週間なるほどどんな友達を作りたいのえなんか えー、っとね、うん、自分は結構 な, なんかすごく好きなのが無意味無価値無目的っていうことがすごくすごい好きな言葉で何か目的意思があって出会う出会いっていうものをすごく大事だと思ってるんだけどなんか意味価値がないこれから無意味無価値が無目的なところから意味価値を埋めるっていうのがすごく大事だと思っててだからなんか なんかそういうのにとらわれない人と友達になりたいっていうかそういう自分でありたいというかそこでつながれる自分でありたい人は関係なくって自分はそういう姿勢態度で出会えばきっとその人もそういう姿勢態度になるだろうなうじゃあ友達っていったら自分は関係性だと思うんだけどどんな関係性を作りたい えー、なんか楽しいのがいいの<笑>が<笑>どんな楽しさか<笑>え、なんか、えー、おしいよねとか、そんなんでいい全然そうんで、うんえー、そっから始まる何かがあると思ってて、楽しいよねっていうその何が楽しいのかっていうところも面白いだろうし、えー、なんかね、自分、思 う, 思うの 全然人って違うんだなって楽しいと思うところがすごい思 う, うなん一緒に何か歩いててどっか行こうみたいな話してると「え君ここが楽しいの?」みたいな<笑><笑><笑>はそう思わないんだけどっていうのがたくさんあって、はい、でも実際に見るとそれなりに楽しめる自分もいて<笑>でその人のその感覚とか宇宙とかが何にね そ, んなその意識なのかなとかが何か異質すぎて えって思うことすっごいあるんだけど<笑>そうなんだそうねうんけどなんかそれをなんか嫌とかじゃなくてそこの脳っていうところをしっかり自分の中で消化していきながらなんかつながっていきたいっていうのはあるかもしれないへなかえっって思うこといっぱいあるけどなんか私うたなるほどそう アドベンチャーだよ、ね。なんかさ、アドベンチャーだよね。なんかね。<笑>いや、最初と同じいいよね<笑>とか言か、ね、<笑> い, い言ももながら、言いながら。なるほど。<笑>まあ、最近すごく面白いわ、えーうん。でもなんかそういうさ、チャレンジが意外に新しい習慣を作ってくれたりとか。 異質なもののことによって自分の枠が広があることができる多い、うん、それこそ知らないものと似合いう知らない知らな い, 知らな い, 知, らないあ知らないものです。ょそこな の, の<笑>自分拡大中だなって感じたんですけど前から意図的にそういうのはやろうとしてたんです いやいや最近かもしれないし自分でもなんかやっぱそこもやっぱ偏ってるなって思うところもあるやっぱり、ね、で も, も少しずつなんか思うんですよねいきなりんかああって広がるなって<笑>厳しい<笑>難しいも<笑><ー>んね音ずつ音ずつって音ずつだと思うけど昔の自分に比べればいろんなこの枠が少しずつ少しずつ 広がっっててきてるような感じがありりますやっぱり、ね、意識高い系の人とだけ関わりたいとか自 分, のいい自分の居心地のいいところだけで関わりたいとかって昔ずっと思ってたかもしれないんですけ、ね、どでもあれでもちょっとずつちょっとずつ拡大していきたいな、えー、その自分がちょっとこう居心地のいいところだけ関わりたいと思っているところからなんで そうじゃないところも行きたいって思えるようになった。なんかきっかけあったの。きっかけきっかけえ、なんか全然楽しみたいと思った瞬間があって、ー自分が楽しみたいと思った本当に、うん、なんか周りの目から見る。その良さとか楽しさっていうのを味わおうと昔のことは思ってたかもしんないんだけど、うんうんうん、顔自身が自分らしく、楽しみながら楽しめる人たちと付き合いながら。 それを拡大していいいきたいみたみな中かは最初は自分が自分らしくいる人たちとまず楽しみながらやるんだけどそれがさ気づいたら。 この場所でもやってるこねすごいいいと思うそれ。<笑>結局さ 自分のある意味キャラ立ちじゃないけどそれがしていってその自分でも OK な場所をどんどん広げていくイメージが来たんだよねだから何かいつでもどこでもこの。 あ、あ、くくんんんだからららね、ねねみみみたたたいいいななななななそうにそうそうそうにして、て、て受け入れられれ認識されたから最初に出会っっ人、だこいつわる合せでももも日本なるほど。 いいかもそうじゃあそう強いですけ、ね、ど具体的にはか何か始める始めたのはやっぱり今 週, 今週ね何から始めるのはそうだねもう自分のねどこ行っても多分キャラは立ってるから立ってる立ってる後<笑>は ね, あとはねイベントを探して、ね、行くだけなんだよ<笑><笑>俺、そうそうそうそうそろ<笑> いいじゃん。<笑>東京いっぱいあるし。いっぱいある、いっぱいある。行<笑>き放題だよ。そう<笑>ピンキリだけ。<笑>確かに。そして行くという決断をするだけだとう。素晴らしい。なるほどいい、ね。いいですね。うん、そうですね。ただからその決断だけだと思う。思、うんうん、うん。じゃあなんか出会っていく中でこれだけはなんか大切にしたいなって思うのは、うん、なんかある。うん あ る, あるんだった昨日ねその k p o p ナイトその前の週にね、うん、そ年末に k p o p ナイトに行ったのクラブに<笑>、うん、<笑>でクラブ好きそうにも言われるんだけど、うん、行き始 め, たと始めたのは20代後半の頃から行ってるから、うん、あれクラブっていうのが正直よく分かってない、うん、けどあの k p o p 好きだしクラブの雰囲気好きだし 好きなんだけどそこでさ「ウェーみたいなさ仲良くなれたらいいんだけどさ慣れない自分がいたわけよね恥ずかしいと か, かどう思われるんだろうかとか。 だからすごいあのー、なんかこう声かけてくれる人も中にはいたんだけど、うんうん、と自分の中ではちょっと壁を作っちゃってて仲良くなれる同じ K−POP 好きでで理<笑><で><笑>盛りなれる共通趣味もあってみたいなで韓国人とかもいてそういう韓国人とかすごい好きだから、うんうん、あだからチャンスあったのにその出会いをね失チャンスを失ってたわけ。 な<笑>んでだろうってきのね、話し友達と話したときに、やっぱりその自分の中での過去のトラウマとか経験で、<笑>なんか痛い思いしたんだろうね、きっとね、なんかこう、友達ないたくて、声かけたんだけど、きっとなんかこう、拒絶反応か何かがあったかなんかで、友達がいなかったら何かこう、わかんないよ、そのっとかけないけど、でもなんかあるなみたいな、どう思われるんだろうみたいな。<笑> ねそれで結局諦めるなんかこうか諦めたそこになんかとらわれてだって声かければいいじゃんうんなりたいじゃんありたくて言ってるわけじゃん楽しいんでにれったわけじゃん共通してくるじゃんえまさしく自分とさ会いたいと思った人にはうちゃういるそうそうそううちゃいるそうにかかわらず声かける気ないじゃんか言ってさ いえいやいやいやいやいや、うしうければいいじゃんみたいな、言うわけよ。そ<笑>うなのよね、みたいな。誰もできてないってことは、やっぱり自分の中での、その範囲を狭めている。その自分の中での。 なんか恐怖心とか、どう思われるんだろうとか、友達がれないんじゃないかとか。で、絶対、なれなかったことないんだ、ほとんど。何だうと思う<笑>絶対そうだと思う。ないんだけどなん、後半期であれ、だけど前半期は何か学生時代の何かが。結構自分にくさびを打ってて、あやってるだけなんだなってことに気づいたから。そこにしっかり勝負して、あの、いけばいいのかなって。 全<笑>、えっと、然大丈夫だと思う、ね、<笑>その決断はもう今してるということで、<笑> そ, うあそう、決断しないとね、<笑>始まらないってことが、大規模分かったから、<笑>勇気が大事だって、勇気決そ う, そう決めることよ、<笑>勇気が分かったら決断の、ね、その、決断があるから、<笑>出会えて、出会うって、多分決断がよかったんだと思う、やっぱりそこでいるっていうのは分かってたんだけど、ね、見たら分かるんだけど、出会いに行く決断が、多分できてないの。 でででもできるは決めていくんですかそうすごーい。 私はじゃあ、これにする、救急。これ、これこれ、い。なんだろう。結果。へえー。あー、でも結果。結果ね。<笑> 結果はめっちゃとらわれやすいですよね。うんなんだろうでもこれ自分の中の結果えっとなんか決めてチャレンジしていくっていうのがそれができたかできてないかの。 結果にフォーカスした方がいいなと思ってんだろうなんかこの結果をどこに持っていくのかってすごく重要だなぁと思ってなんかセミナーに入れるとかさそういうところと出会って相手が変化していくっていうどこまでをこう自分が結果 に見ていくのかっていう全部が本当はプロセスで最終的に本当にその人がなりたい自分になってるところが結果なんだよなと思った時にやっぱり自分自身がそこのイメージをちゃんとに持って一緒にあの人を育てていくっていうことを。 していく。必要があるなって。うん、めっちゃ思いますね。そうだね、それが結局。なんかチームメンバー。もそうだし。本当に自分自身がありたい自分でい続けること、そこ。を応援して。いけて実現させていける。 ようになんかしていきたいなーって思いましたけどこれを見てでもなんか自分的には今年えっ、ー、とそう結果を。 ちゃんとに作っていきたいと思ったときに、自分が設定したえっ、ー、と課題をクリアする、そう感なんかちゃんとあるべきところから出発して、自分が感動の出会いをどんどん作っていくっていうのを、なんかその出会いによってなんか。 自分の新しい世界を作っていきたいなって思ってるものがあるのでやっぱそこが出会えたこと自体がそこにチャレンジできたこと自体が自分の結果になっていくかなって思いました<笑>今年それをたくさんいっぱいいっぱいいっぱい作っていけばなんか いろんなものが勝手になんか相互作用で生まれていくようなイメージがきてやっぱりお友達をたくさん作りたい私もお友達をたくさん作りたい全くお友達がいない人みたいな感じでね思っちゃうけどでも本当に何だろうひろくんの話も聞いてて。 今までとやっぱり違う出会いをしたいなって思いましたねうん何だろうなんか も, もっとこう人間不 く, くというか面倒くさいとかねそういうのが来た時こそやっぱこそれを超えて相手とつながっていくっていうところ。 なんかたくさんやっていくことが本当に必要なんだなって思いますねそしたらなんかこう根っこがいっぱいこうどんどん伸びていきそうなイメージが<笑>きましたそしたらその目がねぴょこっていつの間にか芽吹いてくるんじゃないかとそんなイメージがきましたありがとうございますめっちゃいいですねこれ。 そしてほらここにいっぱいいっぱいいっぱいになるこの先あるいっぱいある<笑>続けていくことですね諦めずに途中でなんかやっぱ心が折れたりとかなんかね思ったようにつながれないとかなんか。 離れてっっちゃったとかそういうのでやっぱり駄目なんじゃないかって無意識的に意図的には思ってないけど無意識的に自分が受け取ってるのがそれが去年すごいあったんだなっていうことに気がついてうーんなんかねそれつながったのにこう離れていっちゃったりすると自分が。 何が悪かったんだろうってなんか思いやすいんだけど相手には相手のタイミングもあるし意思もあるから本当になんだろうな関係性が切れてはいな い, けいないからまあそれはそれでねタイミングでこう道が違ってくるのもそれも OK だなと思って本当に一緒に楽しくワイワイ祭りができる人をねなんかいっぱい。 やりたいし心の底から笑って何でも話せる関係性を作りたいと思った、うんうん、それを作りたいです一番それは私が相手の本当にありたい自分に出会い続けることで 作りたいしそうだね、本当に望んでるものを引き出してあげたいですそこに出会いたいなぜそこに出会いたいと思うんですか他のところでもいいはずになの うんと私が大切にしているのは物質的な豊かさとかではなくて心が満たされることだと思うので心にダイレクトにえっ、ー、と影響があった方が相手が 幸せというか充実感というか自分自身の存在を楽しめると思うか、ん、そうそうなんかそんな関係性を作りたいですねうんそんな関係性を作りたいです ねなんかね、こう ぼ, やぼやけているところからはっきりくっきりこう楽しいとかいろんなことをねこう感じれるようにしていきたいうんそれで共に味わっていいきたい、ね、そ, うそうそうそう、その姿を見そうなってる相手の姿を見るのが私が楽しくなる。 うん、変化している姿を見るのが、ね、やっぱり楽しいので、うんうんうん、それを作りたいこれまでのその出会いと感動的な出会いが作っていきたいというのと、うんうん、違いってどんなところかこれますか うんとね、出会ってきているんだけど本当に相手の中心のところとどこまで自分がそこにアクセスするのかっていうのがなかなかこう表面的なところでとどまっててこの中心までどこまでこう入るのっていうのがなかなか。 できなかったなぁと思うから相手のちゃんと心と出会うっていうところだし、相手が気づかなかった自分でもあるんだろうしそういうところと出会っていきたい中心<笑><笑>うん、中心だそんな自分であるあり続けるために なんか日々、自分がこういうことをしていこうと思っていることとか、<笑>日々の大切にしていることは、自分のちゃんとあの出発するところから出発して、アイデンティティをセッティングしたところから、自分が出会っていくことですね。で そこをセッティングしないと私が見逃してしまうので<笑>もっとうっかりいつもの自分でい い, ですああ い, いんじゃないみたいな<笑>こ、ね、流れてっちゃうのでそこじゃないところでちゃんと突っ込んであのそのこう ね, ね1点をばん っ, っていけるそこを作れるそのきっかけを作れる人になりたい感じです。いい日々です え大切にしたいそうそうそれを日々大切にしたいしまずは自分が<笑>ちょっと出発するべきところから出発するっていうね見方が違うだけなのでそこがそうそこをも う, もう嫌っていうほど朝自分にセッティングしたところから忘れてもまたセッティングするっていうね、うん、もうしないと。 それをしたらでもこの間してたらすっごい勢いで仕事し始めて私がいやーこれはここに使う部分じゃないけどまあでもいつもそれをしないとねって思って楽しんでましたけどいやそれが本当に大事だなと思ってそうだよねじゃないとねうっかりなんかねうっかり自分でねなんか。 おあいいんじゃないとか言っちゃうんですよね、私、<笑>流れちゃうから、<笑>やばいみたいな、そう、チャンスはいっぱいどこにでもゴロゴロしてるんだけど、こちらがその目を見持ってるか、持ってないかがね、やっぱりすごく大きいなと思いますね。そうだよねうん ね、みんなそこの突破したいっていう点はあるんだけど、<笑>そここう自分がそこ設定見えないとね、応援で支えてあげれないし、ね、<笑> そ, うそうできない本当<笑>そうですね<笑>。そうそう、それをしたいと思いますね。<笑>じゃあ今週今週、はい、そこに向けて、そこに向けてあのー、出会って。 たくさんいろんな人といろんなものとなっもありますけど人と一番出会いたいですね、はい、<笑>そこを作っていきたいと思いますイエーイわかる本当外広がった今